こんなの届きました。読み上げますね。令和4年3月25日、自転車合同会社恩虫、日向市長、戸谷幸平。 インターネット上に掲載された記事の削除について、当市では日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例に基づき、ブラック差別をはじめとするあらゆる差別を解消し、全ての人が幸せに暮らすことができる地域社会の実現を目指し、啓発事業の一つとして人権同和問題市民講演会を開催している。そのような中、 記者が管理する自転車ウェブサイトに令和4年3月7日に掲載された録音・録画禁止反論はマイクロアグレッションと差別認定密室化・先鋭化するブラック問題講演会において第38回日向市人権同話問題市民講演会に係る動画が掲載されていることが確認された。この記事は、 当詞があらゆる講演会における主催者として、講師が有する著作権及び肖像権の保護に当然配慮すべきであるとの観点から、禁止事項として示した講演内容の録音・録画、SNS やその他メディアを通じて拡散・掲載することは一切禁止するとした受講条件に反したものであり、著作権等を侵害する行為である。ついては、当該動画の削除を要請する。 なお、同記事中の録音、資料等があれば、ぜひ、次元者に提供していただきたいとの記載が、公表等を前提としていない講演会の資料等を無断で記事に掲載することを目的としているのであれば、著作権侵害等を誘導することにつながることから、伏せて削除を願いたいと。 これね、何のことやらよくわからないっていう人は、下の概要欄にこの記事のリンクをしときます。そこから、自元者に載せた、この削除対象となっている、録音録画禁止、反論はマイクロアグレッション、なんたらかんたらっていう記事読めますので、ぜひ読んでください。で、結論から言えばね、削除はしません。で、録音資料等あれば、ぜひ自元者に提供していただきたいということについて、これは当然もちろん自元者側で無断で載せますし、論評するための ものですから、ぜひ皆さん送っていただきたいと思います。それでこれ見ると著作権がどうこうとか書いてあるんだけども、そもそも著作権 で知的財産権なんですよねで著作権法っていうのは知的財産を守るためのものなんですだから何でもかんでも著作権が主張できるっていうわけじゃないんです例えばこれがね紫太郎の猿回しだとかあるいは人権落語みたいなものだったらこれはある意味ねそれ自体が作品というふうに見られるからその著作権を主張して、まあ、録音録画やめてくださいねコピーしないでくださいねっていうのはわかりますよだけどもうこれ 当該公演見たところ、これ、上川民さんこの人ってね、実は私の裁判の原告なんです。僕、上川さんから訴えられてるんですよ。で、公演の中でね、事件者のことも出てくるし、そして上川さんがそれについて自分の主張をしてるわけです。だからこれはね、もう知的財産とかそういうものじゃなくて、もう政治的な演説の類です。 でそういうものについては確か著作権法の40条だったかな特にこういう地方公共団体が主催するようなものに関しては、えー、著作権の保護の対象じゃないわけです、まあ、そうでなくてもね著作権法っていうのは別にその民主主義や表現の自由を規制するようなものじゃないんだから何かしらその中のものについて引用して論評するっていうことはそれは全く正当なことなんですよね。 だから、これについては、あの、法的な根拠がない。この録音録画禁止だとか、SNS で拡散禁止っていうのも、だから従えませんっていうことなんです。で、これね、まあ、紳士協定としてね、じゃあ録音、録画禁止し、 しますと、ね、拡散するのはやめてくださいねっていうのはね、まあ、そういうのもありだとは思うんだけども紳士協定っていうのはね、まあ、まずそれをお願いする側が紳士的に振る舞ってでウィンウィンの関係で守られるものですからこれについてはこの既にね私的に裁判で争ってる問題について一方的にね この公金を使って公のお金を使って肩入れするっていうことが全く紳士的だとは思えないしでこうやって片方に肩入れしてるわわけけだからウウィンウィンンででもないわけです私に黙れっていうことは私にとって一方的にね不利になるわけでそんなことについて私が聞くわけないじゃないですか私には何の得をするんですかねこの日嘉市の要請を守って。 だからこんなものは紳士協定として守られるわけがありませんよっていうことです甘く見ないでくださいとで上川民さんの講演見てみたんだけどもまあ自分部落出身だって言って言ってるんですよねまあまずそれが間違いですよね だって一審だと上川民さん全面敗訴してるんですから自分部落出身だって言ったけど裁判所に認められなかったですよね。で、そのことは公演の中で一切触れずにね、自分部落出身だって言ってね。で、そして、えー、なんかマイクロアグレッションだとか言ってね、その部落差別はないとかいうこと自体が差別だみたいなことを言ってるわけです。これおかしいでしょ ブラック差別を解消したいと人権が尊重されるってやりたいんだったら、なんでこんなね、ブラック出身っていうふうに言ってる人がこんな極端なね、明らかにこの世の中の常識からずれてるし、不快だと思われるようなことをやってるのかと、こんな主張しているのかと、これがブラック問題なんだ、これがブラック出身者なんだっていうふうに思われたらね、もうとんでもないことです。しかもそれをヒューガ氏が認めてると。だからおかしいんですよ、これは。だからそれに対して僕はおかしいっていうふうに言ったわけです。 だからそれは全くもって正当なことで、えー、実にこの民主主義にかなったことだと思いますので、著作権法で何か知らしばられるような類のものではないと思いますね。で、録音録画もね、あのぜひ皆さんやっていいと思いますよ。こういうあの政治的な、ね、主張をしているような場面については。やめろって言われてもそんなの、あの、 根拠がないわけですから、もうスマホでもいいし、IC レコーダーでもいいし、こう録音してね、まあ録画してもいいと思いますし、で、資料あったらそういうのね、コピーしてもいいし、こう写メ撮ってもいいし、スキャンしてもいいし、自転車にぜひ送っていただきたいと思います。だからもうこの要請についてはもう全面的に拒否します。まあそれで日向市が納得しないっていうんだったら、まあぜひ自転車に対して裁判でも刑事告訴でも、まあ、やっていただければいいんじゃないかと思います。 こういうね、公の機関がね、公のお金、人のお金、税金を使って、こうやって私的な裁判に干渉してね、それでただで済むわけないじゃないですか。それは当然ね、当事者になってね、批判された側は当然反論するに決まってるでしょ反論する権利があるわけです。私黙ってないといけないんですがね、こういうことをされて、人のお金を使って。私も納税者ですから、この日和市にも私の税金少し入ってるわけですよ。だからそれに対して何か私が言っちゃいけないんですかねどうでしょう だから、それはダメだって言うんだったら、じゃあ裁判で争いましょう。その人の裁判に干渉するっていうことは、当然それだけの覚悟があると思うんですよ。で、こっちはね、私的なお金、自分のお金でやってるけども、あなた方はね、人のお金でできるわけでしょまあ、ぜひ、あの、人のお金で裁判したらどうですか税金使って、人の金で。だから、落ちるところまで落ちたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますよ。ヒュー市長のこの要請については、この通り回答いたします。